やっぱりしつこいですね。どうも、政治いろいろの学部です。日本の外務省が日本海という故障は国際的故障として使われているという動画を YouTube に公開したことについて、中央日報が報じています。記事を引用しますと、日本外務省が 東海、日本が主張する名称、日本海を国際的故障として使おうと主張する韓国政府に反論する動画を韓国語でも制作して YouTube に掲載すると産経新聞が22日報じた。外務省は先月27日、日本海、国際的に確立した唯一の故障と題した英語映像を 公式 YouTube チャンネルに掲載したことがあるが、22日からは該当の映像を韓国語のナレーションでも提供する。韓国語などで制作された動画は約4分ほどになると伝えられた。従来のナレーション映像は英語版しかなかった。内容は日本海が歴史的にも国際的にも認められた唯一の故障だと主張するもので、 字幕は韓国語、日本語、英語、ドイツ語など10カ国の言語で提供されていた。22日からは字幕だけではなく、ナレーションも韓国語など10カ国の言語をつけて配信するという。とのことで、いかがでしょうか。またまた韓国のお得意のイチャモンかと、いい加減うんざりしている方もいらっしゃるかもしれません。 歴史的にはとっくに結論が出ている問題を忘れた頃に蒸し返し、めちゃくちゃないちゃもんつけてくるのが韓国の上等手段です。言うまでもなく、今回の日本海故障問題も例外ではないのですが、一応事の経緯を整理しておきましょう。そもそも韓国との間で日本海故障問題が持ち上がったのは、1997年以降とのこと。韓国が IHO 国際水路機関で突如として、日本海という呼び方はおかしい。正しくはトンヘと呼ぶべきだと主張したのです。韓国はこの時、日本海という故障について、大日本帝国時代の名残であると批判したのですが、この時点で終戦から50年以上経っているわけで、誰もそんなことにこだわってはいませんよね。 韓国国内ではもともと日本海のことをトンヘと呼んでいたのですが、それはあくまでも国内での呼び方であって、それを世界中に押し付けるのはおと違いです。歴史的に見ても、今からおよそ400年前、ロシアから日本を訪れた帝徳が初めて日本と朝鮮半島の間にある海を Sea of Japan、日本海と命名したという記録がしっかりと残されており、国際的にも事実として認められています。 さらにそれから250年後、つまり今から150年ほど前には世界の主要各国が公式な記述として Sea of Japan の表記を用いており、日本海という故障が国際的に浸透した証拠であると言えます。これだけでも十分すぎるほどの動かぬ証拠なのですが、韓国はこの資料を知っているのか知らないのか、92年からかれこれ約30年もの間、 日本海ではなく東海という故障を使えとダダをこねているのです。それでもほとんどの国は韓国側の主張に全く耳を貸さず、はいはい、またいつものやつねと相手にしていなかったのですが、IHO が公式に発刊している図紙、太陽と海の境界を改定するにあたり、日本海の表記をなくしたことから、韓国がやっぱり日本海という呼び方はおかしいんだと調子づいているんです。 太陽と海の境界は世界的に用いられている公的な地図であり、海上の境界線を詳しく知る上でも欠かせない資料です。そんな重要な資料から日本海の表記がなくなったもんですから、韓国はついに自分たちの主張が通ったと舞い上がってしまったのでしょう。しかし、もちろんそれは韓国側の一方的な思い込みであり、ぬか喜びに過ぎません。 太陽と海の境界の海底版から日本海の表記だけが消えたのではなく、時代の流れに合わせて表記方法を簡略化し、すべての海域を数字表記に変更しただけのことです。つまり、韓国側の主張が聞き入られたのではなく、時代が変化したから地図の書き方も変更になったという、それまでのことなんです。まあ、韓国があまりにもしつこく絡んでくるから、 ののタイミングを少し早めたという裏事情はあるのか も, しれませんがもう一つ、韓国が大きく勘違いしていることがあります。それは、数字表記になったのはデジタル版のみであるということです。つまり、アナログ版、紙の資料については、これまで通り、日本海の単独表記となっているんです。早い話、地図からは、東海という表記のみが消えたことになり、韓国の主張とは、 まるで反対の結果になっているというわけです。にもかかわらず、韓国は相変わらず、日本に勝ったと舞い上がっているんですから、おめでたいとしか言いようがありませんよね。このように、例によって、韓国の圧倒的な劣勢で終わるかと思われた、日本海故障問題ですが、なんと、じわじわと盛り返しつつあるというのです。外務省が公表している統計資料によると、 2000年の時点では主要国の 97% が法的な地図で日本海の単独表記を用いたとなっています。ただ一方で2009年の韓国側の記録では 28% の国々が東海、日本海の兵器という形をとっており、さらに2021年の時点では約 40% の国が両方の表記を使っているという数字も出ています。 韓国の方も水面下で色々とロビー活動しているようですからなんとなく不気味ですよね。とはいえ、韓国側が発表した資料ですので、どこまで信用できるかという部分はありますが、アメリカの主要メディアの一つ、ロイター通信は、日本海と東海の兵器ではなく、東海の単独表記を採用しているということで、日本としても安心して見ているわけにはいきません。 ちなみに同じくアメリカの主要メディア CNN は一瞬だけ東海の単独表記にしましたがすぐに日本海表記に戻しています他にも2021年の選抜高校野球で日本海を東海と歌う京都国際高校の校歌が堂々と流れるなど波紋を呼ぶ出来事が続いています京都国際高校は韓国系のルーツを持ち2004年に 各種学校から私立高校へと正式に認定されました。ハングルで歌われる効果が甲子園の舞台で流れるのは長い歴史の中でも初めてのことで、戸惑いを隠せない部分は否めませんが、それでも間違った事実を堂々と歌われるのはやはり困ります。さて、ドナルド・トランプ前大統領は公式の場ではっきりと sea of Japan と発言していますし、 続くバイデン政権もその認識を踏襲しています。主要先進国のほとんどが日本海の単独表記を支持している以上、今回の一件も韓国のたわごとで終わる可能性が極めて高いでしょう。しかし、韓国がこそこそと裏工作を続ける限り、全くのデタラメが真実になってしまうこともないとは言えません。幼稚な言いがかりだと高をくくるのではなく、 日本もいざという時にはガツンと言えるくらいの準備をしておくべきではないでしょうか。そういう点を踏まえれば今回の日本開票記の YouTube 動画は極日機動画同様外務省としてはいい仕事をしてるんではないでしょうか。ということで今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、コメントよろしくお願いいたします。他にも動画がありますので